皆さんこんにちはいつもあの動画を見ていただきまして本当ありがとうございます高評価やねコメントなどもいただきまして 本当はあの、めっちゃ嬉しいです。できる限りでね、コメントにも返信していきたいと思ってますんで、気軽にね、コメントしてくださいね。で今回はですね、あの、PCX の2021年モデルに、真冬のね、バイク乗りの必需品とも言える、ハンドルカバーについての動画を作りました。主に取り付けた見た目と、使い心地などを中心にね、あの共有していきますんで、ぜひね、最後までご覧くださいあの。私がハンドルカバーに求める点は、位置に操作のしやすさ。ウインカーやクラクションが装着しない時と同様に扱えることです。 ね、でいくらね、温かいといえど、まあ、操作に支障が出るものや、手の、ね、出し入れがしにくいもの、まあ、そういったものはね、取り付けたくありません。次にね、防水性。突然ね、雨などにある程度ね、対応できるレベルのね。防水性のある素材で作られていることと、まあ、あと、乾きやすい素材のもの。 で、その次にね、見た目です。あまりね、派手な色や大きなロゴが入っているものは好きではなくて、要はね、シンプルなデザインが好きです。いろいろ調べまして、今回は数ある製品の中から迷いに迷って、まあ、この3点をね、バランスよく満たしてくれそうなのが、はい。 ラフロードのホットハンドウォーマーカーボン色でした。全5色のラインナップがあって、カーボン色だけ見た感じ、材質が違うようで、まあ、形状ね、保ちやすそうなのと、硬いね、質感っぽかったので、まあ、防水性も他のカラーのね、材質より良いかなと思って選びました。それではね、製品の方をガッツリ見ていきましょう。他のね、 製品に比べてててねねねねねやっっぱりり大きい感感感じでですすすががが、まあ、しりとして、ね、高級感があります、ねまあま光沢があって、ねまあ、固めの質感です、ね、ここにね、これをね、伸ばすことによって延長することができるって感じですね。格納することもできますね。まあこういったね、生地なんで、まあ、水剤とかをね、さらにこの上から塗ってあげれば、雨などもね、弾きやすくなってくれそうな感じはしますよね。こう、ちょっとね、こう縫製状のあれで、どうしよう、溝みたいな部分がね、あるんですよね。ここにね、停止してる状態だと、このあたりにはね、水が溜まってね、浸水してきそうな感じはありますね。 縫い目のところにシールみたいなのはないんで、まあ、ただこう一応水抜き穴がねついてまして、まあ、こういったエアロみたいな感じでねこう前からの風を防ぐようなね構造にもなってますね 1,2,3 点ついてるんですねどうでしょうかね、まあ、こんな感じでねしっかりと見ていただければいいなと思いますこんな感じです インナーのね、素材は、あの、雨風を防ぐためのあの、ボディカバー。まあそういったね、生地ですね。で、まあこれ表はこんな感じなんです。ちょっとツルっとした感じなんですけど、内側はね、こうゴムのね、ぺっとりした感じの素材になってます。こう滑り止め効果もあると思いますね。右側のね、スロットルが付いてる方には、ね、ポケットが付いてます。ファスナーもね、すんなりと開け閉めすることができますね。引っかからずにね。中身はね、ちょっとこんな感じで。上部の方は、裏毛のね、素材になって底面の方はね、カーボンのね、生地になってますね。例えば、まあこれティッシュとかね、ティッシュがこれぐらいのサイズなんで、縦には入らないですね。横に して入るぐらいですよね例えば、これ、領収書とかね、軽いね、小物入れっていうのがついてます。あの、完全防水じゃないんで、濡れたらね、ダメなものとかを入れてしまうとね、あのまずいかもしれないですね。比較対象がないとね、分かりにくいと思いますんで、こちらを、えー、用意しました。この1リッターのね、オイル缶とね、比べてみましょう。なんと、奥行きなんですけどね、こんな感じです。 こんな感じです。大きいですよね。次はね、横幅。はい、こんな感じです。うん、ここはね、この辺にね、あの、ミラー の, あの根元が来るんで、なかなかの大きさですよね。開口部のところ。アウター側のね、開口部。これぐらいの感じです。まあ、このオイル缶もね、スポッと入るぐらいの中になってますね。傘はね、こんな感じです。あの、大きさのね、感じ分かってもらえたでしょうか。一旦ね、この段ボール紙にね、ハンドルカバーのえトレスをしっかりしましてね、比較をね、していこうかなと思います。 まあ、こんな感じです。だいぶ2、3センチぐらいですかね。余裕がある感じです。これもね、ちょっとこう、こういったりこうすると思うんですけど、まあ、ふわっと付けた状態で、これぐらいの隙間がね、ある感じです。こんな時にかけて。まぁ、あ、大体ね、これで半付けたね、感じは分かってもらえるかなと思います。ま十分ね、余裕があるって感じなんですよね。ブレーキレバーとかもこう全然当たってこないんで、まあ、こうなったらね、ちょっとあれですけど、ちょっとブレーキのレバーをね、カスタム品に変えてるんで、多少短いぐらいなんでね、はい、でね、取り付けはね、このベルクロタイプになってます。ずれないようにね、テンションをかけて、巻き付けるだけで ですこの辺もね、ちょっとガパッと大きく開きますんでね。まあ楽チンですね。パーキングロック機能付きのね、ブレーキレバーを取り付けてるんで、このピンもね、まあ、こういった被せるタイプであれば、そのブレーキのね、根元から被せることができるんで、このパーキングロックピンも押せると思いますね。穴に突っ込むタイプですとね、ちょっとそのパーキングピンっていうのがね、どうしてもやっぱ押せないんですよ。まあそういったのもあってね、こういうの、この商品を選んだっていうのはあるんですけど、まあそんな感じです。はい、こんな感じで取り付けができました。3分ぐらいあったらね、余裕で取り付けができました、ね。あの家に保管しておきたいなっていう場合なんかでも、まあ こんな感じで、ね、こうマットを取っ て, てこのスポット、うん、こんな感じでスポッとねいい感じですねそれではですねお手手の方を入れていきたいと思います いいですね。はい。ストレスなくね、出し入れすることができました。で、インナー部のね、開口もね、ちょうどいいサイズ感なんでね、引っかかりもなくね、入れた後はね、いい感じに、こう、ズレを防いでくれてる気がします。でね、もしね、ハンドルガードが付いてない状態というかね、まあ、こっちはちょっとハンドルガードが付いてない状態なんですけど、この状態ですとね、この辺までしか被らないですね。で、ハンドルガードが付いてると、まあ、インナーの位置なんですけどね、この辺結構被りますね。どれぐらい差があるかなこう。これぐらいと、でこっちはこう。あのこう そうですね。これぐらいのね、差がありますね。入り方に。まあ、それはね、やっぱ、これの問題で、ハンドルガードがついてたら本当に、あの、すごくいい感じです。スイッチの操作のしやすさですね。ハンドルガードがついてない状態、ハンドルガードがついてるとこ、まあ、双方ね、あの、全然ストレスなく、あの、操作することができますね。ウインカーとか、あと、セルもね、であと、この、ハイビームとロービームの切り替えっていうんですかね。これも全然操作できます。あの、カバー越しにね、スイッチを操作するタイプよりはね、もう断然いいですね。もううたメーターね、バイザーの方にね、当たるかなっていうの心配するけどいま 全然大丈夫です次ブレーキレパーですねブレレーーキレパーの握りやすさ、これもね全然大丈夫ですあの、ハンドルガードがついてる方はねそこまでこれが前にいかないんで、こういう感じでついてるんですけど、まあ、この状態でも、指がさっとかかる状態です、握る瞬間にここのカバーがね、すっと当たるんですけど、まあ、多少こっち側のねハンドルガードがついてない方が、やっぱ前に出てる分、ね、それは全く当たらないんですけど、まあ、ただその分、こっちがね、かぶってこないというのがある、パーキングブレーキのスイッチですね、あの全く問題なくねこの操作できますね。シードにまたがって こんな感じで、はい、これ外観になりますね。こんな感じで、こっちはねハンドルガードがついている方ですねこんな感じです。白いラインがね、だいぶかっこいいなぁと思って。これすごいね、あのいいなぁと思いますね。でね、ちょっと見にくいところもあるんですけども、どうでしょうか。<笑>はい、上から見た感じこんな感じです。エリオ伸ばした状態はこんな感じになりますね。こちらねガードはねついてるんですけど、ガードねだいぶ大きいですよね。どうでしょうか。 まあ実はもうこれ取り付けて1ヶ月半ぐらい経ってるんで具合はわかるんですけどね。まあこの、まあ、ハンドルカードが付いてない状態でね、これをっ乗ったことはないんですけど、でこの状態なしでね、この風圧でブレーキが押されたりとか、手を突っ込んだ時にこれが前に行って手が入りにくいとかね、そういったことはもう一切なくて、本当は快適に使えてます。で、グリップヒーターが付いてて、それが付いてるおかげでね、ヒーターをね、オンにして乗ってあげたらもうほとんど寒くないですね。大体外気温がね、あの低い時で0度ぐらいの時でも、ヒーターのレベルが五段階あるんですけど、その五段階中のね、ンにしてるんですけど、まあ、その状態でやったら、ね、 もう全然あの暖かくてねあの乗れます10度ぐらいになってきたらもうレベル5とかではね握ってられなくなるぐらい暑く確かになるんでハンドルカバーがついてますとね冬は本当快適ですでまあこの襟をねちょっと出しましょうかね、まあ、基本的にはちょっとこんな感じでねちょっとこの襟を出すとねこの開口部がバッと広がりますねスポットってねスポット入るでねいいですね マジでいいですねで。こっち側もね、このハンドルガードがついてなくても、このエリを出しとけばね、あのだいぶ守られてる感はありますね。あの、エリを出さない状態でも、まあ、ハンドルガードがついたらね、エリがついてない状態でも、まあ同じぐらいのね、あの、奥行きが確保できますね、まあ。これでほとんど風防げるんでね、大丈夫です、まあ。大きいだけあってね、やっぱこう、手の出し入れがね、ほんとしやすい。えー、やっぱね、こうやってもスポットね、前にそこまで行かずにね。 入ってくれますね。袖のね。この部分ぐらいまではね。だいたいカードをいてますんで、まあ、これでも十分いけるかなと思います。まあ、こっち側の方がね。ブレーキはやっぱり握りやすいですね。ハンドルガードがね。付いてる方は結構奥までね。ズボッといけますね。で、まあブレーキもね。全然使えなくね。できます。こっちと比べるとね。ついてない方と比べてはやっぱこっちの方が後ろに来てるんで、まあその分はね。多少ブレーキ握る瞬間に小気味のね。爪の先ぐらいはね。バ当たってくる感じになりますね。まあ、この辺はちょっとね。好き好きだと思います。ハンドルガードはね。付いてなくても全然大丈夫と思います。まあ、ただちょっとこの。多少 こういうういのはやっぱどうしてもあるんでまあ、あの、すごく快適です。まあ、操作がとにかくしやすいんでね。まあ、それが本当にいいですねで。以前はね、ハンドルガバー越しにね、スイッチとかを操作するタイプしか付けたことがなかったんで、結構ね、おっうやったんですよ。やっぱりあの、操作がしにくいっていのがあって、たまにあの、本を間違えて鳴らしたりとか、ウィンカーが出しきれなかったりとか、まあそういうのがやっぱどうしてもあったんで、やっぱそういうのはね、危険なんでね。そういうとがすごく嫌で、まあ今回はね、ラフロードのホットハンドウォーム まあですね、こちらを購入したんですけども僕としてはもう大正解でした本当ねこれがあるおかげで冬もね快適に走ることができてますでこれねグリップヒーターがついてるんですけど音取り付けたんでもしよかったらねここにあの、まあ、出しておきますんであの興味ある方は見てくださいこのハンドルガードグリップヒーターのこの合わせ技のおかげ で, ですねもう冬は快適に乗ることができます思いっきり逆光なんですけどね でここにね、あの、外側のとこにリフレクターのね、ラインが入ってるんですけど、あの、夜、しっかりと光ってくれて、ね、かっこいいです。その映像がね、こちらです。まあ、こんな感じでね、あの、リフレクターがもう光りますね。まあ、こんな感じ。わかりやすいですかね。こう、パーっと光るんでね。このラインが結構かっこいいしね。 見た目もしてつけてみたら割れないな、思うんですよ。まあ、これ好き好みなんでね、おすすめできるかできないかで言ったら全然おすすめしますね。すごくいいと思います、ね。そろそろね、動画の方終わりたいと思うんですけど、今回の動画いかがだったでしょうかで他の動画とかも見ていただきましてね、最近コメントと高評価ね、結構いただくようになりまして、まあ、本当ありがとうございます。高評価とかね、あの押していただいても、ほんま飛び跳ねる跳ねるっていう感じで喜んでますよ。なんでね、 その、高評価ボタンをね、押していただければ、ジャンプしていると思ってください。そんな感じです。でね、コメントの方もね、ちょくちょくいただきましてね、本当ありがとうございます。楽しくね、気軽にコメントしていただければいいなと思います。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。以上です。